異世界チートラジオ恋心アクションサポーター このコーナーでは、作中で自分の思いがなかなか伝わらないリンのために、うん、リスナーの皆さんに恋のサポーターとなっていただき、鈍感な大地でもリンの思いに気づける完璧な脳札セリフを実演していきます。おえー、お題のシチュエーションに沿って考えていただいたノックアウト、ノックアウトセリフをご紹介していきますので、うんはい、皆さんの渾身のセリフをお待ちしております。なるほど。はい。大地でも気づけというコーナー。<笑>コーナーができてしまいました。すごいですね。もうコーナーになるぐらい気づけない。うん、気づけない。 気づけないです<笑>そっか直接的すぎたらさすがに気づくとは思うけど、うんはい、その絶妙なライン狙ってきたりですよねうそうですよね言わせるなって話ですよねそうお前が気づけっていう話です、ね、気づけ、うん、なるほど分かすっていうレベルです、はい、え今回はちょっとプレ放送といいますかね、はい、あのプレ版として非常にベタなシチュエーションでちょっとお届けしたいと思います、はい、分かりました今回のお題は「球技大会の日、うん、一緒にお弁当を食べていた太一がむせてしまった時」なるほどなのセリフですなって そこで言った一言で「うんうんうんうん、あれこいつ俺のこと好きなの?」ってさせたいところです、うん、ちょっと困ってる時ですね太一が。っていうところでねあの今後はちょっとアニメで実際にあったシーンとかもねやっていけたらなと思うんですけれどもいいです、ねはい、じゃあまずはちょっとこう、まあ、やってみましょうかりました小芝居から入りますからかりました、はい、じゃあまずは、えー、ラジオネーム「二児の父」になりましたスタッフ A さんからいただきます。<笑>よーいアクション<笑>、う ん, んー あ, あやっぱスポーツで汗かいた後のご飯は格別だなありんそうだねってそんなに慌てて食べて大丈夫大丈夫大丈夫、うん、もう慌てて食べるからイチはペースを作るのが下手だから私が食べさせてあげるああいいあ いいっすかいい<笑>あのお水あげたいなってちょっと思いましたけどあの、まあ、確か に, にこれあ<笑>かなんあかあるからここにってなりますけど<笑>ちょっと<笑>確かに入れすぎ入れすぎさらに入れるのっていう感想には確かになっちゃうけどま あ, あのノックアウトとしては、まあ い, いあり確かにあよかったさきくんに刺さったこれはめっちゃ刺さりますね、うん、はあなるほどなんかその ペースを作るのがちょっと下手だか ら,、うん、だからみたい な, なんかその私に任せてって、うん、幼馴染み感というかあなたのこと分かってるっていつもあなたはこうだからっていうところが、うんうん、なんかちょっと心に刺さるうんうわいいなこれリンにしか言えないセリフですよですね、うん、ああいいじゃないですかこれいいセリフだな、うん、これでも逆だったらどうなんですかあ難しいなこうなんか、まあ、女性的な意見としては確かにこれ、はい、リンちゃんがもう 太一はーっていうのは可愛いけど、うん、もう「リンは」って言われてその言われた時にムッとしながらも「あ、うん」あーって太一がしてきたら「た」って真っ赤になっちゃうのがリンなんだろうかなーみたいなイメージはありましたあ、うん、じゃあこれはどちらにも刺さるあれかもしれませんね、うんうんうんうん、はいというわけでじゃあ、えー、1個目はもうすごくいいセリフでしたよねえ聞きましたね、はい、これは「心に問いかけてた」